卵、ま卵、ー卵。まごーたまたまごーたまごーたまごー www It's show time! どうもゆけですおはようございますさんおはようございます今日はですねこちらコックファームに来ておりますで、僕はちょっとコックファームに何をしに来たかと言いますとこちらですね知り合いの方から 2000円渡されまして、卵を買ってこいと。はい、というわけで、卵、買いに行きます、でですね、あのコッコハムで、卵を買ってこいとて言われたんですけど、この2000円でね、どのくらい買えるかわからないんで、とりあえず買ってみたいと思いますえ行ってみます。 店内での撮影。すみません。すみません。ちょっとあの店内撮影が NG だったんで、とりあえず卵を買ってきます。行ってきます。<笑>卵買いました。この卵はですね。 2000円もらってて1234円でしたお釣りが766円です ね, ちとねめちゃめちゃいい卵なんですおおめっちゃくちゃ入ってる<笑>いいでしょいいですねはい、はい、お得お得ですよねめちゃめちゃお得と思いますよでしかも美味しい美味しい新鮮赤卵<笑>というわけでこちら持って帰りますじゃ今から 渡しに行ってきます。はい、じゃあですね、今買ってきた卵を早速渡しに行きたいと思います。喜んでくれますかね。間違いないでしょう。 なんすすすすねですよねこれれ も,、ね、もうでで全部転がる、ね、<笑>やおお疲れっすあ山家の疲あ 様, ですお疲れ様です卵買ってきました。あ うわ、ありがとうございます。こ, こ, これで噂の美味しい卵。千二百八十円だったんで。はい。お釣りがですね。七百六十六円。ありがとうございます。ますバ今日は巨大卵焼き作っちゃおーった。<笑>作っちゃう<笑>。<笑>, <笑>, 笑ってる。<笑>そうやって作れますか。作ります。リアルリアな感じ。わかりました。ギャンとか。じゃあ、俺買ってきたからありますもん、こんな。 うん、それは作ってくれるんだったら頑張ります、はい、というわけで「卵卵卵卵を食べると頭頭頭頭がよくなる」